よしゆきです俺はこいつを忍ばせているリッチギザー濃厚 BBQ 味フリートレイの リッチギザ濃厚 BBQ 味を買ってきました見ていきましょ う, うーん、うん、バーコードがバリッと破れちゃってますよバ リ, ー バ, リーバリバリバリバリバリバリバリ 他のところにはパウダーが絡むギザギザ形状とありますそしてバリッと新食感ですかそれでは新食感いただいちゃいましょうはいいきます をオープンししまたオープンじゃねえオープンしました今スパイシーな香辛料の香りがきますねなかなかうん香ばしい匂いですよそれでは一ついただいちゃいます ちゃんとギザギザになってますね。 野菜の味とこの香辛料のスパイシーな感じがよく出ていますねそしてこの形状から出てくるこのバリッとした軽くてこうまあなんだろうザクザクとしたバリッとした歯触りですよ うんだけどもうちょいこう野菜とか肉の味がもうちょい強くてもいいかもしれないです強くてもいいかもしれないですねうんただなかなかこの食感は結構 やめつきになっちゃいますよ以上リッチギザ濃厚 BBQ 味」でした